規格となっておりまして、えー、江戸の時代に、えー、人々の思いを届け、そして心をつなげた、えー、運客をテーマとさせていただいております。僕たちの演舞でも、えー、皆様の心を届け、そして思いをつなげられるよう、精いっぱい演舞させていただきますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。 日本の繁栄に思いを込めてアントーメンバー・ジョー・カナダ・イナモニュは日本橋・国民に足を運んで今、今、今 叫びの声も。